そこは神々の国日鶴の国、遥か昔から八百万の神たちはおののの役割を全うしていた私、風り八百万の神が働くここ天のラスで秋の神様としておさ銭の管理や豊作のために仕事をしているの<笑>好きなものはダージリンティー充実の日はモーツァルトを聴いたり滝蓮太郎さんの歌を歌ったりしているの。 絵を描くのも趣味で最近だと素敵なお友達の絵を描いたりしているの趣味はエアロピクスとボルダリングあとアラマとかにもハマってます平日天のテラスでお仕事が終わったらカフェで映画の勉強をしたりお家にまっすぐ帰ってお料理の練習をしているの最近だと好きな料理練習して上手になってるかなっていうのはふわっふわの油ムラかな<笑> いつか農民のみんなにも食べさせてあげたいなお仕事一日頑張った日にはこのダージュリンティーに限りますなくぁ<笑>おいしいー<笑>ん夢私の活動における夢ですかそうねー数きかかな やっぱり収益化通してほしいですね早くね、こんなに綺麗な動画にしましたし収益化通して YouTube さん収益化、収益化、収益化通して収益…うっ…うっ<音>これじゃ無理だな…イェーイ<笑>今日も動画を見てくれてありがとう次に見るのがこの動画 その次に見るのがこれ！あ、その前にチャンネル登録は絶対よろしくー！けっけっけっ。